EQ は様々な方法で分析され理解されていますが EQ の高い人は以下のような4つの特徴があります n o Awareness and comprehension are present.People who are emotionally intelligent will practice self-awareness and comprehension of their emotions 自覚と理解がある 感情的な知性、すなわち EQ を持つ人は自分の感情に対する認識と理解を用いて相手と関わります。Number two, Self-discipline They are also capable of regulating and controlling their emotions。自己管理ができる。彼らはまた自分の感情を調整し、 コントロールする能力があります。No.3 Empathy is a quality that many people possess.People with a high EQ find it easy to exercise empathy and compassion, listening to others and experiencing their emotions. 共感力は多くの人が持っている素質です。 EQ が高い人は、共感や思いやりを発揮しやすく、人の話に耳を傾け、その感情を体験することができます。4. Social experiences that are beneficial. People with emotional intelligence find it easier to engage in constructive social experiences.They listen to others' complaints provide sound advice, show sympathy, and make others feel good about themselves. 有益な社会的な経験。感情的な知性を持つ人は、ポジティブな社会経験をすることが簡単です。他人の不満に耳を傾け、適切なアドバイスをして、共感を示し、他人を慰めることができます。 As a team manager, you can practice active listening. Team manager とししして、を実践しましょう。Inside the team, practice active listening. Active listening requires paying attention to what someone is saying and just interjecting to confirm comprehension. It's the exact opposite of people in a conference talking over each other. In a meeting-like environment, you can practice active listening by calling out and eliminating interruptions. You can also teach the staff how to ask thoughtful questions and keep their attention on the listener. Jim Knight the a member アクティブリスニングを実践するといいでしょう。アクティブリスニングとは、相手の話に注意を払い、理解度を確認するために口を挟むことです。これは会議中にお互いに話し合うこととは正反対です。会議のような環境では、邪魔する人に声をかけることで、アクティブリスニングを実践することができます。 また、相手を思う質問の仕方や、聞き手に注意を向け続ける方法をスタッフに教えることもできます。ここからはキーワードを説明していきます。まず、emotional intelligence。これは結構わかりやすいんですけれども、えー、感情的な知性、感情的な intelligence というときに直接 emotional intelligence or EQ 呼ぶこともできます次は characterize 特徴付け She has a phenomenon character この言葉の意味は彼女はとてもユニークな個性的な特徴を持っているなんですがこの character を動詞として使う場合 characterize という風うになります The next two are awareness and comprehension.Awareness は自覚。意識する。Comprehension は理解力。Comprehension という言葉は結構受験の中にはあったと思います。例えば長文を読んで、最後には理解力を 測るために質問をしたり、文章を書いてくださいというような宿題があったのではないでしょうか。その時に comprehension questions が使われているはずです。もちろん understanding とも言えるんですけれども comprehension の方がややレベルが高く official な場合ではよく使われます。The next one self-discipline self は自分 ,discipline は管理。だから合わせてみると self discipline.self discipline がある人は、例えば毎日のスケジュールをはっきり決めて、やることをやるようにしている。そのような人は、they have really high self discipline と呼ばれているし、あとは困難に直面したときに冷静で ちゃんと解決策を考える人も self-discipline とも呼ばれています。このように優先順位が決められる人、アクションが起こせる人、冷静でいられる人は、they have a very high self-discipline と呼ばれています。The next one is regulate.regulate regulate というのは調整。また、 法律の中では regulations, ルールとしても使われています。The regulations of our city are この町のルールとはという感じなんですけど、これを動詞で使う場合、regulate で使う場合は調整になります。And the next one is empathy, 共感力。 で共感力というのは日本語の方が多分わかりやすいんですけど、共に感じるなんですよね。つまり、その人の感情をまるで自分が感じているように一緒に感じちゃうこと。共感力が高い方は敏感な方が多いのです。だから、いち早く相手の言っていない言葉、言っていない心の気持ちに察することができます。 で、この能力をうまく発揮すれば、職場で高く評価されることになるので、自分がエンパシーが高いから、自分があの敏感だから引くことはないと思います。これをうまく利用していく方法を探していきましょう。And the next one is constructive social experiences. 原文を読み上げます。People With emotional intelligence, find it easier to engage in constructive social experiences 高いキ気を持っている人は有益な社会的な体験に参加することが簡単だと感じているということなんですね。Constructive というのは建設的有益的な例えば constructive advice. アドバイスをあげるときは、正直、うん、このアドバイス聞かなくてもいいなというときもあれば、すんごくいいアドバイスですねという思う場合もあると思います。すんごくいいアドバイスですねというときは constructive advice.The next and the final keyword is interject. 原文読み上げます。 Active listening requires paying attention to what someone is saying and just interjecting to confirm comprehension.Interjecting to confirm. まず confirm というのは、えー、確認する。interject というのは入り込め。でつまりここで言いたいのは active listening 積極的に相手の言葉を聞くときはこう ところどころ返事しても良いのです。ただそのところどころの返事は相手が言ったことに対してこういうふうに理解してもいいのかあなたはこれを言いたいのかを中に割り込んで確認するような形なんですね。interject 中に入る割り込むこのエピソードの記事はすべて私のブログにて公開しているので テキストを見たい方は、ぜひ紹介部の中のリンクをクリックしてください。その後は、Let's go into the discussion question.Today I have one question for you.Do you usually pay attention to the way you listen? 普段どのような姿勢で聞いてるのか、それに気づいたことありますか ?To be honest, Most of the time, we are not paying attention to the way we're listening to others' conversation. In most cases, people are actually in their head. So we are not really listening to what they are saying, but we are listening to how we think they're saying and giving out the answer that we think is good for them. This is not active listening. To be honest, I'm guilty of this most of the time. And after I learned active listening a few years ago from my counseling course, I started to really practice it with intention, especially with my clients. 自分が、あ、この人がこういうふうに思って言ってるんだろうという自分のアイディアに反応して答えを出してるんですよね。だからこそ、あの、相手の話を聞いて、私だったらそうするよ。私だったらこうするっていう自分のアドバイス、自分の感覚をすごく早く述べたくなるんですよね。それはアクティブリスニングではありません。 実は私も結構あのこのアクティブリスニングがあんまりできていなく数年前心理学のカウンセリングのアクティブリスニングを勉強して、えー、意識するようになったんですけどもほとんどの場合クライアントと話しするときにその人が一体何を言ってるのかその裏にある本当のインテンション意識は何なのかをこういうふうに聞きながら確認していくようなことをするようになったんですけど でも、ほとんどの場合、やっぱ普段の生活の中では、アクティブレスニングをするのは、もうかなり努力もするし、エネルギーもかかるから、あんまりしていないですよね。What about you?Do people usually say that you are a great listener?Well, if you do receive such compliment, it means you probably have been practicing active listening. ここからは英語の勉強をさらにブラッシュアップするための話をしたいと思います。で今日は勉強のルーチンについて話したいと思います。まず、ルーチンという言葉をこのように思い浮かべてほしいです。朝起きたら誰だって自分なりのルーチンがあると思います。洗面所に行って歯磨くして顔を洗ってクリームを塗るとか そのようなルーチンがあるはずなんですよね。そして人によって時間がかかったり、かからなかったり。けれど、これを毎日行われているので、また歯磨きしなきゃいけないのかよ。またクリームを塗らなきゃいけないのかよ。っていうふうには思っていません。ただ単純に行っていますよね。これがルーチン化ということなんです。で勉強のルーチンというのは、何か大きなプロジェクト、 の前に、がむしゃら勉強する。一日数時間も勉強して、それに間に合うようにするのではなく、普段の生活の中で、朝起きたら洗面所に行くというような感じと同じように、例えば、金曜日の夜9時、家族と一緒に映画を見て、その後ディスカッションするというような、毎週、あるいは毎日、ちょっとだけのエネルギーで勉強できるようなものを、 取り入れることなんですそうすると、難しいことでも小さく分けられて、感情入れずに、ただ単純に行うことだけで成長を実感できます。この方法は私が実際に使っていました。その時日本語を勉強して、正直、まあ、英語もそうなんですけど、動詞はすっごく難しいんですよね。日本語の動詞も私にとって難しかったです。 勉強するたびに違和感を覚えていて、もうわからないことを今すぐわかりたいような感覚で勉強したら、本当に疲れちゃって、その後はルーチン化にしました。わからなくてもいいので、今日はワンチャプターのこのページを見る。明日は次のページを見て、明後日は最後のエクササイズをする。ただ単純にこれを決めていました。そして、 どれぐらいの正解があったのか何がわかんなかったのかをただメモしてそれについて気が向かない時は調べていませんでした気が向いたら調べてというようなルーチン化を自然にできたのですそれは1日30分だけで日本語を取り入れてで毎週毎月それを1年間続いた結果初級ああいうを勉強した状態から 普通に自己紹介ができて、私は今ペンを持っていますとかそういう簡単な会話ができるようになりました。もちろん今のように流暢ではなかったんですけども、そのようなセンテンスを作ることができました。勉強のルーチン化というのは仕事でも使えると思います。大きなプロジェクトを小さく分けて、感情入れずにただ単純に行うことだけで、 成果が得られます。もしその間難しいなと思ったことがあればメモをして置いときます。気が向いたらまたそれを調べます。実は面白い話。私は当時結構こういうわからないなっていうメモを積んでいたんですよ。で、気が向いた時はだいたい月に3回くらいですね。で、それを見て調べようとした時に ちょっと待てよ、これ知ってるわっていうふうに急に分かったこともあったのでだからその場で解決しなくても時間とともに何とか解決していくのですこれが勉強のルーチン化のパワーですいかがですかこの方法を取り入れてみませんか毎日、毎週、毎月というふうに区切ってもいいのでご自身のペースでやってみてください